なんか赤いっぱい来てるうんちなみに<笑>まだ5回転目です110回転目から座ってます やつちなみにこの台打つのは2回目で通算でもハック回転ぐらいしかまだ回せないんで全然よくわかってないです熱いじゃないえー当たったんじゃないのこれ 隣のおばちゃんに首振られたんですけど<笑>外れるかこれ<笑>こんなに派手で<音声>お願いします<音声> 5回転で当たった お願いしますバーサスで3万負けてますやったーうれしい隣のばばちゃんやめてったごめん とりあえず3万円負けてるんで、えー、何発出せばいいんだ8000発以上目標に頑張ります25回転で当たりましたお <笑>今みたいったいまだまだ行くぜ<笑>い<た><笑>おっあっさり。 実は北斗、めっちゃ相性良くて打ったらほぼ勝つ、まあ、打つ条件っていうかマイルール、オカルトなんですけどそれがだいぶ決まっててそれに当てはまってる時に打ったらほぼほぼ勝つっていう私のパチンコとスロットはもうこのパチンコの北斗のおかげで成り立ってます。 これ同線7しかないんだからなんかもうちょっとスムーズでもいいのになーって思うなんかここのピカピカは関係ないんだろうか。 イエーイなんだろう一瞬ブラックアウトしてからきゅ究極ああイエーイこれ多分保留蓮ですよね すご い, い。これはもらったでしょう。一回転目。何が何ならいいんだろう。えー、言うと。 一番ダメそうなやつじゃない。 なんか聞いたことない弱そうな技レイあっいけた9266玉なんでこれで完全に1万発いきましたねんーなんか嫌な予感が。 今度肩どんどん死ぬの。お, お願いします。ーうーん。うん。 すごい。Oh <sighs> たんおおヒョウ柄ありがとうございます1万3755玉 さすがに負けそう。絶対やばいやつでしょ。そんな。うん、嘘。嘘。これは嬉しい。 12連目もう な, んなら終わる気がしないイエーイおお。 すごいめめちゃレトロな確定音が<笑> 2万発まではあともう1回ぐらいですかね 何なになにかっこいいちょっと赤黒いダークな感じの煽りめっちゃかっこよかった当たったでしょう よ し, よしああ喜んでますわ15連でまだ出てるけど2万発超えました次はね20連目指します ねえ、お、終わった。まだ出てるけど二万発超えました。次はね、二十連目指します。 20連目指します落ちる時に必ず来るやつなんかいい感じとしか思えないけど赤まではいかなかったってことうん、えー お願いします。あ。ダメだ。これで本当に終わり。今残保留を消化したんかな。うん。終わりました。あ。うん。即やめします。